日本テレビ毎週土曜13時30分から14時30分関東ローカルに出演。ロケ中に起きたミラクルが話題になっている。菱形平野仕様、店員も驚きの出来事とは、この日は番組恒例企画、クイズぶらり平野くんのロケを韓国にて実施。 ソウルにあるノリャンジン水産市場を訪れた平野は、大好物だというホタテを購入し、併設しているレストランで調理をしてもらうことに、バター焼きとして提供されたホタテを一口でパクリと食べた平野だが、ここでスタジオから VTR を見ているメンバーに、お店の人も驚く珍しい出来事が起こります。それは一体何でしょうとクイズが出題された。 正解は、神宮寺雄太が回答した、真珠が入っていた。ホタテの味に感動していた平野が突如、パール入ってた、と、キョトンとした顔で口から真珠を出すと、店員も珍しさから、なんだこれ、と驚きを隠せない様子を見せた。岸形平野仕様のミラクルに反響。その後、 平野が発見した真珠はスキャロックパールといい、滅多に見つからない珍しい真珠であると説明された。このミラクルにファンからは、強運の持ち主、さすが、持ってるわから、見つけた瞬間の顔が可愛い笑い、存在が無に過ぎる、など多くの反響が寄せられている。モデルプリス編集部、情報、日本テレビ、ノットスポンソード記事。